まだ諦めていないようですねどうも政治いろいろの学ナです文大統領の訪日断念についてやはり相馬中間総括講師の発言がかなり効いているみたいですね産経新聞の記事を引用します 23日の東京五輪の開会式に合わせた訪日を土壇場で取りやめた韓国のムンジェイン大統領は最後まで訪日にこだわっていたことが韓国大統領府高官らの証言で浮かび上がった政府や与党内の対日強行論にこうせず自らが展開してきた反日世論に遺書した外交の限界が露呈した結果となった残念だ ムン氏が19日に訪日断念を決めた後、こう漏らしたと大統領府のパクスヒョン国民疎通主席秘書官は20日、ラジオ番組で明らかにした。ムン氏は、両国首脳がいつでも会えることを望むとも話したという。パク氏は19日朝の時点でも、容易な道より良い道を進もうと努力していると説明していた。 訪日にに否定的な世論に従ううより、最後まで訪日日の調整を続けるという意味だ。日韓関係改善に大統領は強い意志を持っていたという。だが大統領府高官は大統領府内の雰囲気が会議的なものに変わったと振り返る。16日に報じられた相馬広正中間総括講師の発言が引き金だった。 文政権の一人よがりの外交を自意行為に例えたものだが、韓国側は日本政府の傲慢さの表れと受け取ったようだ。チェ・ジュンゴン第一外務次官は20日、記者団に発言が文氏訪問の相当な障害となったと述べ、日本政府の本音を示すなら大きな問題だと批判した。文政権や与党共に民主党内は 日本避難一色となり、地日派で知られるイ・ナギョン元首相も19日、フェイスブックで、韓日首脳会談に期待するのは無意味だと切り捨てた。こうした身内の反対を押し切って法日する名分として、文政権が日本に求めたのが、対韓輸出管理厳格化の撤回だった。朴氏は日本との協議で、相当な進展があったとするが、 韓国がいわゆる徴用工訴訟問題で解決策を示すのが先だとする日本側との溝は深く、韓国史の一つは、文政権が成果にこだわり、不可能に近い取引を実現させようとしたこと自体が誤り、との見方を伝えた。法日断念について朴氏は、国民感情を無視できなかったと語ったが、日本が2年前に輸出管理を厳格化した際、 対日強硬世論を主導したのは他でもない文氏自身だ。韓国紙中央日報は20日付の社説で、政府与党の指導層が反日感情や韓日対立の悪化を煽ったのが事実だとし、関係改善に向けた日韓双方の消極姿勢が積み重なった結果が現在の状況だと文政権にも自制を促した。 とのことです。相馬中間総括講師の発言は、文大統領にとって助けに船だったのではないかと思います。韓国政府は日本政府と水面下で交渉を続けてきたというのは日テレニュース24で明らかにされています。日米の対北朝鮮政策の仲間に入りたい文大統領にとって、菅首相と外交規礼という形でもいいから、 首脳会談を行ううとといい選択肢もあったと思います韓国政府内及び韓国国民の反対を押し切ってまで日韓関係改善に向けて努力をしているとアメリカにアピールすることができますからね。しかし韓国国民の文大統領の訪日反対意志は予想以上で法日すれば確実に支持率が下がることは文大統領自身も感じ取れたと思われますので 判断に迷ったのではないいかと思いますそこへ、相馬中間総括講師の発言が飛び出したことで、これを利用して日本に会談を迫ったのでしょう。しかし、日本はこの不適切な発言は別問題だとして、一切の情報を見せなかったんですよね。まあ、仮に会談にこぎつけたとしても、一切の特別扱いなしの外交儀礼による会談になるので、文大統領にとっては、 成果ゼロがほぼ確定。いくらアメリカにアピールができたとしても、それ以上の反発が韓国国民から起こるのは、火を見るより明らかですからね。もともと韓国国民の文大統領の訪日反対意志が予想以上に高かったことに加え、相馬中間総括講師の発言によって、さらにそれが高まったことにより、訪日を断念させるを得ない状況になったのだと思います。 つまり、相馬中間総括講師の発言は、文大統領を成果なし会談から救ってくれた、いわばスケットであって、感謝されこそすれ非難される筋合いはないと思うんですけどね。さて、今回の水面下の交渉で明らかになった、韓国側が輸出管理適正化の撤回を求めていたという件。TBS ニュースでは、その見返りに、 g ーソミや運用の安定化の方向で最終調整が行われているとして、当チャンネルでは飛ばし記事だとしました。実際、日本政府は輸出管理適正化の撤回や長時間の首脳会談など、韓国側の要求に対して拒否していますので、話の中で出たのかもしれませんが、これをもって最終調整として行われていることはなかったのではないかと思います。 で、韓国側が求めた輸出管理適正化の撤回。なぜこれを求めたのでしょうか。一つは、文大統領の支持率アップを狙ったものがあると思います。韓国経済の緊急事態だとして、韓国全体が一丸となってノージャパン運動を展開しました。まあ、非常に中途半端なノージャパンでしたけどね。その韓国経済を狙い撃ちした日本の輸出管理適正化を撤回できれば、 文大統領の支持率は急上昇すること間違いなし。やはり文大統領は外交の天才だとしてもてはやされることでしょう。しかし、そもそも論として輸出管理適正化は韓国側の不適切な運用管理が原因によるもので、輸出管理適正化撤回を韓国側が求めるのは筋違いです。輸出管理適正化は 日本の国内法に基づいて行われるものであり、韓国側がこれを求めるのは内政干渉そのものです。それに韓国側は輸出管理制度の不備について日本側から指導されないと改善ができず、また輸出管理制度を全て改善したとしても、それを適正に運用できるかどうか十分な時間をかけて検証する必要があります。韓国側は 全て改善したのだから、早く撤回せよと日本側に迫りましたが、日本はそれに応じず、韓国側は再び WTO に提訴した次第なわけですね。これによって、日韓の局長級会議は中断され、WTO、紛争処理小委員会、パネルの判断待ちとなったわけです。韓国側は自分たちの手で日本との対話の機会を断ち切り、さらに、 輸出管理適正化の撤回という内政干渉をししてくるととはうにも程がありますというか、韓国側はワッセナー協定を理解していないようですね。最後に、韓国側は今回の日韓首脳会談を断念したことで、反日攻勢に出るのかと思いきや、まだ諦めていないようですね。7月20日に日本で開催される日米韓 時間協協議議をを前に森外外務次務次官官とと韓韓国国のチェジョンゴンゴ交部第一次官と協議を行っています日本からは今まで通りの一貫した立場を伝え、韓国からも立場に基づく説明がされただけで、相変わらずの平行線だったようです。また、連合ニュースによれば、8月には日韓外相会談が開催されるとのことで、日韓間の対話が 関係改善の足がかりになることを願っていると、パクスヒョン国民疎通主席秘書官がテレビ番組で述べたそうです。しつこさで韓国の右に出る民族はいないので、面倒くさいかもしれませんが、日本の一貫した立場を言い続けると と, ともに、丁寧な無視を徹底的に実施してください。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。